こんにちは久川ハヤテですナギと一緒にユニットミロワールとしてアイドルデビューすることになったんだよろしくねデビュー曲は贈り物サンデーポップでキャッチで可愛くてとにかくすごいよハートナーの二人もいきなり大人気になって大変なことになっちゃうかもお楽しみにどうも久川ナギです なんとはーちゃんとは双子です双子でユニットですわーお驚きましたねあとは何を話せばいいんでしたっけ忘れましたどうせ必要なことははーちゃんが全部喋っていますそんな感じでやっていきましょうお楽しみに はでです坂はなぎです久今度新しく2人でアイドルデビューすることになったんだミロワールと言います2人の楽曲は「贈り物サンデー」受け取るまでもう少し2人のデビューちゃんと見ててねスケジュール帳に書き入れてください秒でよろしくです 見に来たアイドル事務ハーの時代始まっちゃうなまた来ることになるとはハーちゃんのオーディション以来です相変わらず来る者拒まず去る者おらずの門構えだなあここの人ですよね ここが P の部屋。アットホームの職場 というやつですか職場括弧ホームということはえーそういうやつあそっかオーディションの時にいた人うわ全然気づかなかったごめんなさいはー、あ、ちゃんが衝撃の事実に気がついたところで よろしくお願いします何をデビューやったー本当に本当に嘘じゃないよねオーディションの日から楽しみで楽しみではーちゃんは1日あたり平均9時間しか眠れませんでしたねはーはさファッションとか大好きだし歌とかダンスなんかも 多分そのうちできるようになるし、それに。先輩受けもまあまあだと思う。多分。どんな売り出し方でもいいよ。最初のお仕事はライブ、テレビ。あ、それとも握手会。なんでもいけるよ。おや。いいよいいよ。どうせいいって言うし。っていうか。 そういういいの関係なくなく適切にやっていきましょういろいろと芸 能, 界デビュー芸能界の闇を暴くため一行は事務所の奥へと向かった。 がいませんなら今はただの部屋ですねまた来ましょうさすがアイドルが集まるカフェメニューもなんだかおしゃれでもない意外と普通ギはカフェラテを注文します支払いは P に p ペイ ここは見覚えのある部屋ですね実家のような安心感ですホームシックにはまだ早いただいまーあー楽しかったーアイドルの裏側大潜入って感じ<笑>ユニットパートナーでクソか 2人でユニットそっかってかなあいつの間にオーディションを受けてたの土地の少ない東京ではそのような部屋が多いと聞きますトイレとお風呂は別が理想ですが贅沢は言えませんいやいやそれユニットバスとかいうやつでしょ違うし ついに物件案内ですかこれは期待が高まりますね 小日向田美穂ですよろしくお願いしますね双子なのかなあそうです双子久川手ですこっちはぎ。よろしくお願いしますアイドル想像していたよりも普通の人ですねああわかりました ね、この寮では私みたいに地方出身だったり実家が遠くにあるアイドルたちが住んでいるんです一人一部屋みんなが同じ環境で暮らして食堂に集まってご飯を食べてこのリビングでおしゃべりをしてアイドルみんながいろんな夢を見てる場所なんですよそれに何か困ったことがあっても。 相談に乗ってくれる仲間が近くにたくさんいるからとっても心強いんですうわーすごいアイドル楽しそういいないいなーうんあとは間取りですね部屋は間取りです駅からの距離も大事ですがやっぱり間取りです間取りはえ ワンルームっていうかワンケーっていうのかな一人で住むのにちょうどいいくらいだよ二人は今実家に住んでるのそうそれでこれからアイドルになるところですそうなんだじゃあここに遊びに来ることがあったらよろしくねアイドルの活動も楽しんで よろしくお願いします。なぎは楽しかったです。甘いな墓。芸能界の闇は見つかりませんでしたが。うん、優子ちゃんもすぐ来るって。送ってくれてありがとう。 ゆうこちゃんんは自覚がありませんねママの役目を忘れてお買い物フィーバーとはう母たち本当にアイドルになるんだプロデューサーさんも結構いい人そうだったしすごくないユニット頑張ろうギは困惑いや ワクワクしていますまずはゆうこちゃんを説得しなければって感じでさレッスンしなきゃだしお仕事も向こうがほとんどだしアイドルになるには東京に行かなきゃなんだって行ったり来たりもしくは。 来たたりり行ったりしますか地元から通いでどうにかなる感じじゃないんだよねだから優子ちゃんお願い<音声>もう優子ちゃんは分かってないな受かるに決まってるじゃん 将来のトップアイドルだよ近くの他人は所詮他人旅は道連れ世は情け東京のおばさんを頼ってみては ちゃん、大丈夫だってやばくなったらほら<笑>ちゃんと相談するしそれにさ大チャンスじゃないハートナーでユニットデビューして超売れちゃってさテレビとかバンバン出ちゃうかもなんだよ<笑>行くっちゃなくないだからねお願いお願い はーちゃん一人だと心配なので行くとき行くなら行くべきほらほらなーもこんなにやりたいって言ってるし一生のお願いね 可愛 い, い娘のことだもんね仕方ないゆうこちゃんは推しに弱いナギたちは知っています娘なので徳島の景色もこれでさよならか母はやるぞなあもやります しますよ超キラキラのアイドルになって優子ちゃんもライブに呼んであげるからねいってきま す, きます、はあ、ちゃん東京に着いてしまいましたよすごくない ななんんとかなるもんだねここから2人で行きましょうユニットだもんねよーし始業式までに成果を出してアイドルになるうんやるぞおおまずは事務所にたどり着かなくちゃ東京人多すぎだしこんなこともあろうかと。 山手線ゲームの練習をしてきましたよそんなん参考になんないよとりあえずあっち行ってみようあれこっちじゃなかったかもおかしいなあはあちゃんは時にあんまり考えずに行動しますねそういうこと言わないでよ 駅の中で迷ううってどういうことあのお土産屋さんさっき見なかったネットの地図によればこのあたりに階段があるはずなのですがいや階段いっぱいあるしあっもしかしてあそこかも じゃないついてませんねどこから出たら良いものやらっていうか人多すぎじゃない荷物潰れちゃってないかなこれで満員電車じゃないというのだから恐ろしい ほん と, ついたほんともうくたくた着いた記念に優子ちゃんに送る写真を撮りましょう映えてくださいそんな無茶言うなしでもこれがアイドルの第一歩早くピーちゃんに会いに行こうおはよう 残念、誰もいなかった。えっ。どう、どうしよう。このパターンは考えてなかった。ええー、どうしよう。な、どうする。待つしかないでしょう。なぎは読書で時間を潰すので、母ちゃんは存分に踊りでも歌でも。 いいやいやただでさえ不審者っぽいのにこんなとこで歌って踊ってたらやばいやつじゃん 程度でナギを貫こうとは。ナギを倒したければ豆腐の角でも持ってくることですね。<笑>冷蔵庫のプリンはあげないぞ。なかなかやりますね。インターネットレスバトルで無敗を誇るナギに即レスとは。<笑>面白い子だね。 私は宮本のフレちゃんお二人は誰？ーナギです久川ハヤテ新人アイドルですフレデリカさんテレビでよく見てますお会いできて嬉しいです新人ちゃんかなるほどよろしく久川ハヤテちゃんネギちゃん はいこれからお世話になるんですけど来てみたらいなくって。 そうか見せるのか見せちゃう方のやつかお次は新館の食堂旧館にはないんだよねちなみに食堂は寮にもあるけどこっちはスタッフさんがたくさんいます 定食は唐揚げ B 定食はサバ塩焼きカレーにうどんそばラーメンとチキンサラダのロカボメニューまであるやるなこちらは中庭アイドルたちが語らう場所だね見た感じプロデューサーらしき人はいないみたい。 なんか余裕あるな天気が良かったらここでランチしてもいいかもさーてお次の行き先はっておっとっとんごめんねお二人さんそろそろ撮影に行かなきゃあそうだよかったら一緒に来る いいんですか行きたいでですも行行ききたたいいしょってギも行きた い, きた い, きたいとはあちゃんが言っていますじゃあ行こっかプロデューサーは見つからなかったけど連絡入れておこうはあたちここにいていいのかなメイクしてくるって言ってたけどまだかな アイドルのお仕事を生で見るななんてすごくないさっきまで喋っていたフレちゃんはアイドル感ありませんでしたがどうでしょうねそしてピーがいないのもいいのか大丈夫だよフレちゃん一人でもできちゃうタイプだもんメイクも終わってアイドルモードじゃ行ってくるね あすごっかっこよくって言われたらかっこよくなったってそんな表情できんのープローさっきまではフレちゃんさんだったのにメイクの力すごいそうだ2人もちょっとだけ撮ってもらう見てるだけじゃつまんないよね えいいですかだってフレデリカさんの撮影えいじゃいいのいいの今日は本番じゃないからあのね実は今日フレちゃんのお友達が来てるんだけどちょっとだけ撮ってもらえないお願いオッケーだよねふ人ともおいで ひ、久川てですアイドル見習いみたいな感じですよろしくお願いしますリ<音声>リラックス ナギです見せつけてやりますぱーちゃんとは違うナギスマイルをポーズも完璧ですよ。 あっもしかしてナーも緊張してたとかカメラ機材に興味を取られましたナギももっといいレンズが欲しいですね楽しそうだね2人もプロデューサーも ありがとうございました、うんうんお二人さんもこれから頑張ってねじゃあバイバイなかなかエンジョイできましたね疲れて眠いです それでフレデリカちゃんすごかったーオーラっていうか優しくて面白い人だったのにかっこよくてねえいろいろなことがありました今日はとてもいろいろねえ母たちもあんな風になれるのかな<音声>うん、うん、なるんだよねなりたい。 すごいアイドルになる。 はやてですよろしくお願いします久川ギですかわいくてかっこいいのがいいですそれで超売れるやつキャッチーでポップでアイドルしてる曲うーん何でも別にいいんじゃないですかねだって 人が歌えば何でも面白いそういうものです。 トリックが難しくなぎまま、ね、はゆうこちゃん譲りのオリジナリティハイセンスですが時にははあちゃんの着せ替え人形ですはあちゃんの気まぐれメニュー注文の多いシェフですはあはあこだわり派だよ。 可愛いのがいいけど甘すぎて媚びになるのは違うし今日はガーリーだけど似合うのは何でも着るし<笑>そうだなちょっと肌出すのとかいいよね地元だと調子乗ってる感じになっちゃうけどせっかく東京でアイドルなんだしあでもナーと一緒なら可愛い方がいいかな あまり露出が激しいとゆうこちゃんに怒られますよ JC に許される服でやっていきましょうそうだねあと歯的には小物もこだわりたいんだよね例えばさおはようございますす特別講師の優ですはやてさん ナギさんよろしくお願いしますオトクラユキちゃんだうわー背高細顔ちっちゃっあそっか失礼でしたごめんなさいユウキちゃんい、いえいえそんな大丈夫です 普段はトレーナーさんがレッスンしてくださるんですけど今日は私からいろいろと教えさせてもらいますね先輩アイドルとの異文化交流始まりまりすとは基礎のステップはこんな感じですってことで早速やってみましょう すっごいゆうきちゃんって確かハーより年下だよねよしハーも負けてらんないやるぞ腕がこうで腰がわかりませんねこれはちょっと難しかったですかはいドリンクありますよ水分補給きちんとしてくださいね はこんななヘヘトヘトなのにユウキちゃん全然元気じゃんすっごー余分な動きが減ると体力を使わなくなりますよそれにもうだいぶできるようになったじゃないですかすごいですよはあうもう一回。 入れレス一択ですねご一緒にどうぞあ、私もいいんですかありがとうございますユウキちゃんに聞きたいんだけどどんな気持ちでアイドルやってるの私を応援してくれる人に楽しんでもらいたいって気持ちです そして自分も無理せず楽しむことあと大事なのはちょっとのミスではへこまないことなーんて私もまだまだ偉そうに言えるほどじゃないんですけどもっともっとキラキラ可愛いアイドルになりたいです楽しむ楽しませるへこまないのならハも得意 あんまり心配しなくても大丈夫だよ努力を続ける心があればあとはプロデューサーさんが助けてくれますからはい これで、どうぞこちらこそ、ありがとうございますこれからも応援、よろしくお願いしますね しましたかさあ冷めないうちに食べましょうでは私はこれで失礼しますね二人たままた事務所で ギは女子寮に住みまますすすすーはいいですね山がありピそこに山があるとき登りませんか 無無駄無駄このモードに入ったなぁは絶対言うこと聞かないよハーにはわかるんだよねハーのお小遣い犠牲にしてカメラ買った時もこんな感じだったのん。懐かしいなこのままだと明日になってもこのまんまここにいるよここははーちゃんの言葉に従ってあげてください悪い子じゃないんです 連絡ありがとうピーちゃんびっくりしたけど一晩だけだしまあ大丈夫だよよくやったなぎはねぎらっていますやはりここはいいあれプロデューサーさんそれにはやてちゃんなぎちゃんまたどうしたんですかこんな遅くに。 またギはここに城を構えることにしまし た, かりましたそういうことなら空き部屋はいくつかありますしそこに入ってもらえばいいのかな今日はほかに誰も泊まりに来てないから。 一人一部屋ずつ使えると思いますよえっ一人一部屋おお夢のマイホームならぬマイルームいやでもさ別に<音声>うんな、うんでもない大丈夫何か心配なら 教えて。助け合いが女子寮のいいところだからいや大丈夫だって本当に全然そうぎは大丈夫ですよはあちゃんうんうんなんか。 なぁと離れて寝るのってよくわかんなくてこれまでずっと同じ部屋だったしそのいきなりだからなんていうかうんわかるよその気持ち私に姉妹はいないけど一人でここに来た初めての夜は寂しかったな ここに来るときはみんな一人なの私も寂しかったけど今ではそれも大事なことなんだと思うここではみんな一人から始まって友達を見つけてライバルになって仲間になっていくのだからうん分かったっていうか 何も寂しくなっても知らないからねはいあとは私たちに任せてくださいおやすみなさいお一人様になりたいのは二人だからずっと一緒にいましたね でもギは自分の場所が欲しいはあちゃんやっていきましょうなあがいないってなんか変な感じゆうこちゃんはどうしてるだろう寂しくて泣いちゃってないかなパパもいるし大丈夫かな こうやってアイドルになるんだだったらハー、はあ、も頑張らなきゃアイドルになるんだもんはいいちごジャムなんの今日の気分はこれでしょさすが んの母ちゃんですよくわかっていますねハー、はあ、たちはいつも仲いいし。で今日は何するの成果っていうのを出さなきゃなんだけど始まったばかりなのに。 オフになってしまった来た来たここが原宿すっごい人お店ほらほらピーちゃんなあ早く置いてくよ情報が多いナギは今東京を見せつけられていますあと はあ、ちゃんが地元で見たことないほど生き生きしているなクレープありよクレープ本当にお店で売ってる種類めっちゃあるこれは半分個の流れですねわかりみですはー、あ、ちゃんはいちごを選んで凪もいちごを選ぶやつです見て見て いちご以外選んで服屋さんにこんな服あるなんてすごくないえーえーどれにしよう本当に買ってくれるんだよねとりあえずこれとこれとなはこれ着てみてナギは今全力でマネキンをしています何事も全力なのが売り だけど値段はプライスレス。買った、遊んだ、超楽しかった。ねえねえピーちゃん、写真撮って。新しい服、優子ちゃんに自慢すんの。映えの聖地で、カメラを託します。この意味がわかりますか。どういうことだ。 トルタ最高じゃない ?JC に合法的に可愛いと言えるチャンスですよ今だけは通報しないでおいてあげます<笑>そりゃそう これはね、うずきちゃん、京子ちゃんと一緒にライブしたとき、楽しかったな。京子さん、確か食堂のお姉さん、お料理が美味しい。覚えました。なあ、失礼すぎ。もうちょっと頑張って人の名前覚えよ。最低でも同じ事務所のアイドルとスタッフさんはさ。 2 <笑>人ともこの何日かですっかりここに馴染んだよね一人で寝るのももう慣れたちょそれは言わないでまあでも馴染めたのはミホさんたちのおかげだしそのありがとうございます今はー、あ、ちゃんの貴重なデレシーンでしたね この匂いをかぎつけてやってくるはずおはようございますググハなグ わしはなーがーしえー、えー、えー、ええー、えなあがリズムに乗ってるのめっちゃウケるえっとオッケー歌完成ってことこれが お店に並びますか頑張ったなんか緊張して歌ってたら終わっちゃったあいや頑張ったよでもなんか成果とか結果とか出たどうにもふわふわしていますこれでいいかはわからない 今不労所得を手にしてしまったのではいや働いたこの歌が売れればアイドルを続けられる今どきっぽく 必要ですね原宿の時みたいにではとりあえずはあ、ちゃん MV 撮影記念ということで二人で自撮りますかえっ自撮り 撮影中に撮影ってわけわかんなくないはあちゃんお得意の変顔の出番ですよ「本邦初公開」「カメラは気にしなくていい」と言った P に発言を後悔させてやりましょう変顔とか別に得意じゃんふんふッ何その顔 ちょっと取ったけどほとんど母たち二人で遊んでただけじゃないナギたちはこれで良いのですねよくわかりませんこうやってねぎらわれるのであればつまり仕事をしたということでしょうか 母たちアイドルになりたくて頑張ってたけどいつから本当のアイドルなのかなもうアイドルそっかそっかー母たちアイドルかーいつの間にか。 慣れてしまったアイドルアイドルユニット双子のハヤテとナギじゃないアイドルのハーちゃんとアイドルのナギですね やばい心臓バックパック緊張もだけどテンションおかしいかも今日のストアイベント大丈夫かなやばくないはー、あ、ちゃんがバグってますねなぎもわかりませんお客さんいるいないいなくて失敗したらやばいよねでもこっからアイドルユニットになるんだよね ハ、は、ー、あ、ちゃん…手を。うんハー、はあ、ちゃんは一人じゃありませんうんハー、はあ、たちなら大丈夫だよね当然ですなぜなら… ナギたちは双子なので。ねうん行ってきますはじめまして久川ハヤテです久川ナギです二人でミロワールです にナギちゃん、おはおは。デビューストアライブおめでとうございます。どうでしたか？なんかドキドキして、わーってしてたら終わっちゃってた。でもすっごい楽しかった。あれがアイドルとして見る景色なのですね。音楽のテストとは違いました。 これからもきっともっと楽しいことがいっぱいですよ楽しみですアイドルしかーしひとたびデビューしてステージに立った以上もうフレちゃんも容赦はせぬぞですねもう二人ともこの事務所の大切な仲間でライバルですからもちろんハーたち 負けないからその息じゃおはようございますピーちゃん、それにミホちゃん、おはようおはようございますねえねえ、今日のお仕事は ですね、ビッグウェーブ来てしまいましたかギなのにあそういえばもうすぐ春休みも終わりますけど二人、女子はどうします正式に入寮するならいろいろ手続きを始めないと。 次はこのままま寮に住みますアイドルをやって自分の城に住むそのためにアイドルになりましたそう言うと思ったしょうがないからハー、はあ、も一緒に行にいてあげるなあをほっとけないからねそういうことにしておきましょうなら今度から寮仲間だねちなみに 親御さんは大丈夫ゆうこちゃんはいいよって言ってくれたし大丈夫まっなあがいればいつだって実家みたいなもんだし一人で寝るのも別に大したことないし強がってるはあちゃんは可愛いですね実に。 なんかさ都会とか都会にいる人ってすごいと思ってたんだよねでも全然そんなこと関係なかったこっちに来たばかりのハーちゃんも都会に住むことになった今のハーちゃんも同じ人ですねアイドルもそうなんだよねアイドルの人ってみんなかわいいしかっこいいしすごいと思ってた。 アイドルになる前のナギもアイドルになった今のナギも同じ人です多分ユニットになる前となった後のハートナも同じかなうーん違うんじゃないですかね同じ部屋で寝ていませんしそれに 朝食はパン派のナギに合わせずにハー、はあ、ちゃんは和食を選ぶようになりましたそこ今まではどれもこれも一緒でしたでも今はだんだん違いが出ていますねこれからもきっと朝ごはんは別でしょう確かにそうかもねアイドルにならなかったらずっと一緒だったかも。 ずっと一緒だったらはあちゃんはきっと楽しくありませんでしたねそんなことはなかったと思うけどなギはアイドルの今のはあちゃんが本物のはあちゃんだと思います自分らしいとかってやつその通りです そそうそう、なあみたいな変な子は目立って面白がられるべきなんだからじゃあ目立ちまくっちゃって売れまくっちゃいますはー、あ、ちゃんより別にユニットなんだから全然いいけどソロとか別のユニットとかあるかもしれません世界が凪という才能に気づいてしまいましたからね 二人でユニットデビューして何日も経ってないのにそういうこと言ういいもんそうなったらハーだってめっちゃ売れるし<笑>帰ってくる場所みたいな二人が実家とはよく言ったものですね。 すっかり桜の季節だよねギたちがここに来た頃はまだ咲いていませんでしたねどんなことが待ってるのかな二人でなら何でもどこまででもはい、はい